<音楽> Yo, what's up? Yo でサ、えー、久々に動画に戻ってきましたお待たせしました皆さん、えー、しばらくね捻挫続きで実は今年に入って毎月怪我してたんでけど怪我続きでなかなか動画が撮れなかったもんでまあでも今日から復帰して考えていきますで今日はタイトルにある通りないんやけど まあ、俺が普段練習してる時に何を考えて練習してるのかあとどういう感じでいつも練習してるのかっていうのを俺なりに結構分かりやすくしたつもりです今回の動画アップから始まってなんかこういろいろやって終わりまでみたいのを一連の動画にしてみましたなんで、まあ、僕なりの練習の方法とかいろいろ参考になればなって思うんでぜひ最後まで見てくださいはいいいんいですけどね じチェルでーすよろしくーはいということでほんじゃいきましょうレッツゴーチェルさん何してんのおいまたわるさするんかはいご飯を食べてさんにいってらっしゃいしてくださいはいバイバイ<笑>近い近い近い近い近い はいそれではここから天の声ヨウがお送りしていきます練習場所に着いたらまずいい音楽を聴いてます僕はいやーやっぱ冗談で蹴ってるやつってマジかっこいいよなだって世界で多分俺しかいないと思います冗談で蹴ってるやつははいということで早速練習をしていきます基本的に僕の練習はあんまり最初ストレッチとか体を伸ばしたりっていうことはしません もうとりあえずビートをかけてそのビートに合わせてボールを蹴って体を温めてますいやー特に今日は服が決まってるのでめちゃくちゃテンションが高いです結構このタンクトップがお気に入りなのでこれを着れてる時はだいぶプレイのバイブスが上がってますねえ帽子が取れてもあんまり気にしません髪ちょっと伸びてきたねこれおっと何かお気になりましたあれは フォーゲットネバーじゃねてんじゃんあの人 B ーボーイフォーゲットネバーじゃんまあいっか切り替えて練習していきますで最近はフリースタイルバスケのスピンにもハマってるのでまあ、ちょっとちょっとね練習してますかなりエセフリースタイルバスケですけどもいつかスピンの動画を上げれるようになればいいなと思って練習してます こんな感じで多分基礎技が一番かっこよかったらどんな技やっても一番かっこいいでしょうっていう考え方なのでもう本当に1個アランド・ザ・ワールド1個取るにもマジでかっこいい形意識してますこれは別にアランド・ザ・ワールドとかちょっとしたコンボぐらいはノーアップでもできるからねめちゃ簡単とここでやっと俺はズボンのチャックが降りていることに 基本的に音に乗ってるとね全部忘れちゃうんでお何かに気づきましたさあここでテト登場ですクレボの動画に何度か出たことがあるテトがやってきましたうちが近所なのでよく一緒に練習してますねはいそしてちょっと場所を移してだいたい練習し始めてから2 3 0分ぐらい経ってからストレッチしてますね基本的に で逆立ちとかしたりあとはなんか体重付けアクロバットとか軽く動かしてみたりっていうふうにしてますにしても最近暑いタンクトップ切れて嬉しいけどね今日は結構捻挫が治ってすぐなのであんまり足を使わないようにアッパー今日は練習してます これも基礎から基礎がかっこよくないとマジ何にもかっこよくないと思うのでもう本当に基礎だけしてます最初の方はねでもあんまりまだ綺麗じゃないねアッパーは特にバランスとってるのが見えちゃうとダサいからできるだけなんかシンプルに簡単そうにやってる方がかっこいいなと思っていつも簡単に見えるように練習してますあやばいわ フ<笑>うまフ今日はテトがいるってことなんでかっちょ い, いのを撮りますやろうぜ <笑><笑><笑>今のごまかし<笑>なんかウニョウニョしたよね<笑>疲れたはい、もう暗くなりましたお疲れ様でーお疲れということで、練習しますショット、何杯まで飲んでアラウンドザワールドできるのか wwww <笑><笑> や, <笑>やりたくない別に<笑> さあそれでは練習に戻りましょうでやっぱりもう今世界で戦うってなると新技をどんどん作っていかないと、まあ、やっぱり追いつけないし勝てないそしてさらにやってても楽しくないということで毎日毎日新技を作る作業をしていますこうあーこんな感じあこっちかあじゃあこうこうあ分わかったこれやよし そそしててここうってそこでミスるんかー い, いやーめっちゃきついこの技ほんまに腕パンパンこんな感じいやこっちぶっちゃけほとんどのオリジナル技前例がないのでそのやるたんびやるたんびにやる方を変えて動画を見て でまたやり方を変えてっていう試行錯誤をずっと繰り返しますしラストスーああもうちょいえやん伸ばせないんかーいマジでこの技しんどいでも楽しいですうーんかなり近づいてきたね もう一歩かな。はい、まあ今日は。怪我もしてるってことなんで、この辺で練習は終わりです。ストレッチして終わります。って言って、また撮り直してます。終わるって言って、終わらないようあるあるです。いやー、いやーマジ筋肉だけだな、ね。これ挟めたらかっこいいと思うんだけどな。 本当に終わりです疲れた疲れたけど疲れた<笑>今日めっちゃチルだったけどねどっちかって言えなんかもう酒入ったみたいに脳みそもあんないけど<笑><笑>普段なんかもうそうちゃんと練習してる気し て, てるんだけどねなんだろうねあったかいからかな今日今日はダメだね気が抜けてるわ、うん、まあそういう日もあるでしょう フリッサーより楽しくやった方が、ね、い, い, いいんでね。と、はい、いう感じでビールを買っていきまーす。<笑>